です。本日2日目の演舞となります。踊り子テンションマックス、目いっぱい元気いっぱい踊りますのでご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。踊り子構え。ナルト持てに魂込めて。せー。